はい、鬼、えー、西のここ一番屋監修カレーライスセットアレルギー物質が28品目不使用ですねはい、でレトルトカレープラスアルファ米白米白飯ですねプラススプーンも入ってますよとでアルファ米にはお湯または水を注いで白飯白飯の出来上がりですと。 で、アルファ米の袋を食器代わりにして食べられますなるほど、えっと、出来上がりが1食分が 388g で食器がいりません長期保存対応とで裏面です「鬼西のカレーライスセットの作り方」「アルファ米にお湯または水を注いで出来上がった白飯にカレーをかけてお召し上がりくださいと」と 1番切り口 A より開封してカレーアルファ米スプーンを取り出す2番アルファ米の袋を開封し脱酸素剤を取り出してください袋の底をよく広げてから熱湯または水を袋内側の注水栓1128ミリリットルの、まあ、水がいるそうですね、えー、まで注いでよくかき混ぜてください火傷に注意とであとが袋のチャック をしっかり閉めてお待ちください。熱湯で15分、えー。水15度の場合は60分ですと。はい、えー、15分ですね、熱湯でね。で、えー、アルファ米を熱湯、アルファ米に熱湯を注いだ場合は、外袋を次のように使用することで、カレーを温めることができます。おい、いいじゃん。1番、外袋を切り、を切り口 B から切り取る。<笑>なんか難しくなってきたね。 2番筒状になった外袋をアルファ米袋にかぶせる、はい、3番外袋とアルファ米袋の間にカレーの袋を差し込む<笑>なるほどなんとなく分かったような分からんようなカレーを単品で温める場合はカレー袋の裏面をご覧ください<笑>それどういうことか分からんねもう、はい、4番、えー、白飯をよくほぐしてからカレーをかけてお召し上がりください カレーは温めなくくても美味しく召し召上がりいただけます。温めた方がいいよねでアルファ米とはお米を美味しく炊き上げた後、急速乾燥させたものですお湯か水を注ぐだけで美味しい米が出来上がりますということで、はいえー、名称が野菜カレーアルファ米原材料は野菜カレー野菜は玉ねぎ醤油、えー、アルファ米はウルチ米国産のウルチ米ですよと、えー、で野菜カレーは 180g えー、賞味期限は2026年の8月までなので5年ぐらい持つというね、えー、栄養分は熱量が 448kg ジャンコードはこんな感じですはいじゃあやってみましょう、えー、まず切り口 A より開封開けました中入ってます中に3つ入ってます これがカレーですね。これがアルファ米ですね。アルファ米。で、スプーン。はい。アルファ米袋を開封します。はい、開封しました。あ、で、脱酸素材を取り出します。はい、取り出しました。でここに沸騰を注ぐっていうことで、 ジッパーがついているのでちょっと湯を沸かしましょう。 <音声>これじゃない おお。めっちゃ美味しそうに食べてる。あ、気っ け, っけちょっと答てみたらうん。ないわ。えまあまあ、あまあまあ、この。熱くはない。い はい。 あ, あ美味しいわ間違いなくうんうまやるじゃないか I'll be waiting here, you see. I don't know if everything will be alright. Sometimes you gotta let go, cause I gotta let you go.